安藤氏よりやってまいりました。まさかのよさこい響と申します。本日は最後の最後まで力の限り一生懸命踊りますので、どうか五千円のほどよろしくお願いします。踊り子。えー、それでは参ります。つめらぎ。いざ参いら。 ま、さかのよさこい響き、爪らぎ、まさかの武勇伝、ついいよー 胸の大河。 スライキー「スースーいのせー見つめる先は遠く、<笑>遥るか体」 「ひらめき継ぐ生きざを受け継ぐとこ君を響き飛し」